演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらベルクラインというお店のワッフルバー4種を食べた い, と思いますベルクラインというのはそういう全国展開しているお店ではなくてでいきなり廃社されましルもう一度説明しますベルクラインというのは 全国展開してるお店ではなくて、自分のちょっと近所にあるお店のワッフル専門店、いや専門店ではないわ、ワッフルとかチョコレートとか売ってるそういうお店ですね。なので、時には地元の商品を紹介したいという気持ちもあって、こちらを立ち寄って購入してきました、なんかお祭りの屋台とかで見つけたら嬉しくなるような見た目ですね。 なななんんかハロウィンに出てきそうなそう感じですねではそのハロウィンにぴったりな目玉がついてい唯一ついていないこちらの子から頂きましょうワッフルはふんわりと思ってたら意外なところから伏兵がこういう変化があるっていうのもいいですね地元のお店もいいものですまず基本のワッフルについてな目ですが全然意にふんわり系のワッフルなんですよちょっとザクってする焦げた部分もあってでも焦げてるだけでも苦いとはないですよ 焦, げてて焦がしてある部分もあってそこがザクッと時折このいい音を出してくれるのは本当に美味しかったですふんわりの中にザクッとがいてしかもそれがチョコレートでコーティングされるので表面的に分からないように余計に表をつかれるんです、ね、なので美味しかった本当に振りを使いましたでそのチョコレートもしっかりとした甘さや甘酸っぱさほろ苦さがあって一応焼くのに分のいい味も出てましたね本当にワッフル お食べた瞬間にチョコレートの甘さが口の中にふわっと広がってワッフルの生地もふわふわでとっても美味しかったですふわふわ本当にふわふわと浮いていきますね心までふわふわ浮いていきそうです本当に美味しいワッフルなのでもし機会があれば皆さんも食べてみてください今回はいずれも美味しかったのでまずワッフルとしてこちらの定数とさせていただきますあ地元だからって下駄を履かせているわけではないですよそれでは